眉は結構細かに比べたんですね、はい、少し反応しちゃうのでピープでますね。どうも白眉太郎ですということで今回久々の病院治療の動画を上げさせていただきます、まあ、ざっとね通い始めて、まあ、そこそこ立ったんじゃないかっていうところでまた今回ねカメラも変わったということで。 はい、そういう日常的な動画です。はい、お願いします。お願いします。結構お首元に失礼いたしますね。そうだ、忘れてた。ひげ剃ってね。どうですか？焦れてた<笑>ちょっとこういうところ反応しちゃうので痛みちょっと強くなってしまうかもしれないんですけども。無害です。男の子なんで。ね<笑> 今回です、ね、あのアカニキンの殺菌とニキビ跡の赤みですねあの前回は赤みの方を多めにやっているんですけれども今回もそちら多めでよろしいですかねあもう任せます分かりましたちょっとましくなるので、はい、ゴーグルの方をさせていただきます、はい、失礼します失礼します じゃあ、ワンショットまず行きますね。失礼します。この感じで大丈夫そうで す,、ね、ですはい。続けていきます。最近面白いことありました。面白いこと、はい。ええー。面白いこと<笑>、えー。ちょっといきなりなんか団体ですね。本当にありました。 確かになんか面白い話って言われてなかなか出てこない。そうそうういいいいいいきままますすすすすねえすねえええあああのでででででちょっととずワンショットこはけりりがござんなな感じで大丈夫クリスマスマイ、ねね、別に言ってないけどブ<笑>、はい<笑>うん、つですか今日ですえ ライブ行きました最近。最近私あのテンフィットっていう聞きましあのロックバンド。テンフィット。テンフィット。ああ。聞いたことロックバンド。聞たことあります。もう録、ん、画大好きなので、はい、それがワンマンライブでお花見どんな曲元気になる曲だし何だろう。 なんかおばあちゃんに向けて歌った曲とかもあるし泣ける泣け る, け泣けるし元気にもなるしえっ目標急<笑>に真面目<笑>お真面目もう終盤なので計画出ちゃってる<笑>何の目標ありますか逆に私ですかはい本当真面目にあのこっちの 美容とか、そっちの知識を深めたいなと。<笑>目標っていうと、なんか、目標か、何だろう<笑>、えー、今年以上の、いろいろ頑張る、はい。いろいろ頑張る、なるほど。そう、本当。あ、でも、いろいろ頑張るで、だいぶまとめられた気がする。<笑>本当に。なんか、十二月って金使いたくなりますよ。 そうですかあれ裏切<笑>りということで久々の、えー、病院治療の動画でした